はいえー、とそれではと次にですね今日最後ですけど乗用付きの序算について説明をしておきます、えー、とまず、まあ、整数の乗用付き序算については、えーまあ、これはあの皆さんよくご存知かと思いますけれども、まあ、AB を整数として B があの正の時にある整数 Q と R が存在してですね で、a イコール bq プラス r が成り立つということで、まあ、これ、の a の b による序断を a÷b というふうに、以後ではあの記号で表すことにします。でそれからと、とこの際のですね、その記号の導入をしておきますけれども、その、先ほどの序断 の, の時にですね、えっ、ー、と、a のことを非除数、ディビデントそれから b を除数、ディバイザー で、えっ、ー、と、小をクオシエントっていますが、これをあの、英語ではその、クオの AB というふうに書くことにします。それから、あの、R は乗用リメインダーですけれども、これを A モード B というふうに書くことにします。で、さらに、この A を B で割ってですね、小 Q と乗用 R を同時に求めるような計算のことを、えっ、ー、と、アルゴリズムの中でこんなふうに記述することがありますので、ご注意してください。 それから、あと多項式の乗用付き序算というのもありますので少し触れておきます。これは AX と BX を整数係数の多項式として BX をモニックとした場合 S すということを考えます。A の次数は K 時、それから B の次数は M 時で K が M 以上の条件下で多項式の乗用付きの 除算を考えるということなんですけれども、一応こういう形でその AX と BX を定義しておきまして、で出力としては小を QX、乗用 RX という形にして出力を行います。で 今回は序算、ねまあの方はあまりあの大きくは触れませんので一応あのアルゴリズムを出す程度にしておきますけれどもと、まあ、あのこれを見ていただくヒントとしてはあの皆さん我々があの筆算で行っている多項式の序算をですねあのそのままの形で、えー、アルゴリズムに書いたのが、まあ、こういう形ですのであのちょっと興味のある人は後であの自分で確かめてみてください。 また、乗用、乗算については、あの必要 な, なんか、応じてですね、えーと、授業の中で出していきたいと思います。でそれからあと、多倍調整数の乗用付き乗算についてはあの、まああの、テキストでも細かいところを省略されておりますけれども、まあ、ここでもちょっとあの細かいところは省略したいと思います。ここまでよろしいでしょうか。 はい。というわけであの、今回の授業のまとめです。今回は、一元数多公式の乗算ですね、のアルゴリズムと計算量の見積もりを行いました。でそれからあと、多倍調整数と単精度整数の乗算のアルゴリズムと計算量の見積もりを行いました。あと、それを踏まえてですね、多倍調整数同士の乗算のアルゴリズムと計算量の見積もりを行いました。 まあ、今回中心になる内容は、この多倍調整数のアルゴリズムと乗算、アルゴリズムと計算量の見積もり、この辺をこうあのよく理解してもらえればと思います。あとは、終わりの方で、まあ、整数の乗用付き乗算と、それから多項式の乗用付き乗算について、あの軽く触れました。で、えっと、第7回なんですけれども、あのここからですねあの、テキストは第4章に入ります。 ユークリッドのご情法というところに入りますので、えっとまあ、あのでテキストの方はあのでと PDF で提供しておりますので、あの必要な人は適宜あの参照してみてください。よろしいでしょうか。はい、それではあの今回の講義はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。